ナルコバナあのミコットちゃんが登場しますそろりそろりとミコットちゃん登場ですそろりそろりと登場です 美琴ちゃん前が見えてませんのでご容赦くださいはいそれでははい、はい、それでは金賞会錦北連歌としては、えー、最後の演舞曲となります最後の曲は鳴、えー、子花になりますそして、えー、うちのチームバタを掲げてスタートしてまいりたいと思いますそれではよろしくお願いしますよいでし よいしょ よいしょ 「あざなざるなるほど」春 は い, うでございます、はい、それでは最後の曲となりました。